失礼しますあの支配人今範子ちゃんから明日から予想に移るって電話があ あ, あ, あ俺もさっき知ったわご存知でしたか何だってこんな急に範子ちゃんがいなくなったら売り上げに相当響きますよ分かっとるせやけどオーナー様のご決定どうしようもあらへんそうだったんですか でもこれからどうするか <sighs> 落ち込んでるに も, もあらな。んな。最近、は、こで人は、誰お前は、私ス言うたら誰？は、お前は、お前は、お前は、お前は、お前は、お前は、お前は、お前は、お前は、お前は、お前たお前は、お前イお前は、お前は、お前は、お前は、お前は、お前は、お前は、お前は、お前は、お前は、お前は、お前は、お前は、 そうかおけたろんやばタクティクって言うじゃあいっちょいってくるかな。あのシャイどちら決まっとるやろのぞみをうちに引き抜く <laughs> <laughs> ライバル店のナンバーワンを引き抜くってさすがにまずくないですかそもそもそんなことはどうやって夜の世界は弱肉強食 こここででけたらううちちはあっゅにれるやなよ店のはしたかを気つけてラなんで Hmm. <sighs> Now, it's called, um, so. I'm g i n to e a e to get of e b t o i t t i t a l t t e e b t o i t t e e i t o a l i i t o t 出せなんなんあっ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 いらっしゃいませお一人様ですかああすみませんただいま満席でして少々待っていただいても構いませんでしょうか構えん、待つほんま、すみませんそしたら、こちらでお待ちくださいよろしければお飲み物もお持ちしますがああそんな意気づかんでええねのんびり待ちますわ 大変お待たせいたしました一名様ご案内いたしますこちらへどうぞ Hyppiä ne kaks tyttöä. Vähä vanhempaa apakee täällä. Siinä on Chippen Deli. Tää on kahdeksan lukua vie. Joo. Arvokkaita... arvokasta väkeä, mutta manhempia. Regulaareja. しますタカコですおおこらえらい別品さんが来たなおきに飲み物何飲まはりますほ<笑>な、とりあえずシャンパン頼むわはいこっちお願い 赤子ちゃんは何が趣味なうちうちは最近スキーにはまってんねん週末はいつもスキー場行って滑ってますわいいいよアね、うん、でね、新しいウェアがめっちゃ可愛いね誰かこうてくれへんかなああ、どうせ、逆に見ついてもらうつもりないやろそうなん優しいお客さんおらんもんなな 今ならうちにプレゼントするチャンスやでああせやサンタさんにでもお願いしいやちゃんと靴下も用意しとかなあかんで<笑>もうお客さんいけずやわええもん自分で買うからそれにしてもこの店は可愛い子がぎょうさん揃っとるの全部で何人くらいおるんや そう100人くらいおるんとちゃうかな今日は40人くらいやと思いますけど。ほんなら知らん子も多いんやろうな。せやな、週に一度しかコンコとかもおるし、同じ席について初めて話したっちゅうケースもしょっちゅうです。ケタイトなヘリバしてんなだそない信 が, がよう入ってくるんか<笑>さすがに人気店はちゃうのちゃいます。 そんだけやめる子が多いんですやめる何でやったうちは上下関係めっちゃ厳しいですしちょっとでも人気でそうな子が入るとすぐ上が潰しにかかるんですわ競争が激しいちゅうことかせやけどそない中でも人気あるこっちゅんはほんまにすごい子なんやろなそうですねナンバーワンののぞみさんなんか 毎日開店と同時に目当てのお客さんがひっきりなしに来てますわそののぞみっちゅう子はどんな子なんやのぞみさんですかうーんほんまはお客さんに他の子のこと話したらあんまり良くないんやけどまあ一言で言うと真面目な人ですわ真面目その お客さんの中には銀行のお偉いさんとか政治家の先生とかも多いんですわせやからうちら備えな人と話し合わせるために新聞やニュースをいっつもチェックしとけって店からうるさく言われてるんですのぞみさんは特に真面目でやる気のある人やからそういうお客さんから受けがよくて指名をたくさん稼いでいったんです名実ともにトップレディっちゅうわけやなほんなら 人気が出んのも当然やなあせやけどこの前若いお客さんが来た時は逆に全然話題についていかれへんくてめっちゃ面白かったですわあ今の内緒にしてえなうちがそないなこと言ってたのが他の子にバレたら大変なことになってしまうから<笑>安心しいや誰にも言わへんって可愛いいとこがあるやないかそののぞみちゃんも またえらい混度な毎日こない繁盛しとるんかまあ年末っちゅうこともありますけど最近はみんな強制で同伴させられてるからその分お客さんが多いんとちゃいますああほんそうやったんかけど備え必死になって同伴させるほど景気悪そうには見えへんけどな単に意地張ってるだけですわ。 最近客の入りでグランドに負けっぱなしやさかい今月は絶対に勝たな全員罰金とか、うん、むちゃくちゃ言わはりますねん何やそら自分とこが儲かっとればそれでええやないかなんでグランドが関係あんねんうちもそう思うんやけどな支配人はそう思ってへんみたいで正直なんぼ同伴したって 常連さんも毎日何十万も使ってくれるわけとちゃうし新規のお客さんを増やさへんと頭打ちなんよね。ほう、なるほどな。 私の中くらいサングラス外したらどうでっかグランドの支配人 あ, あこうおふたようこそオデッセイあ山、山形だな楽しまれてますかこれはこれは山形オデッセイの試合に自らおいでになるとは恐縮やのああすまんのちょっと外してもらえるか お目当てはのぞみやぜ、ね、<笑><笑>なら、コソコソでなぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜのら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なたなら、なぜなら、ぜなら、なぜなら、なぜなたらえ、なら、 そないなことしてもトップのあんたがうんと言わなことは動かん俺が説得しに来たんは望みや脳であんたや山形私を俺が見たところこの店確かに繁盛しとるが客層がおっさんに偏っとる今はそれでもええが今後もっと売り上げを伸ばそう思うなら客層を広げんことには頭打ちや わらはせやかし込んだ。うちは在籍百名を超える大箱です。客の好みにも幅広く答えられてんとちゃうか？いや、この店のホステスはどれもおっさんが好きそうなタイプの女ばかり。若い男に受ける子が絶対的に不足しとる。ま賢い、あんたのことや。そんだけ言えば俺の腹は伝わったやろ。<笑>なるほど。 こちらの事情は全てお見通しってわけやな、ね、オデッセイのナンバーワンは望みやけどその望みがおらんようになっても今の客層を支えるホステスは十分揃っとここにはホームランバッターは腐るほどおるそろそろバントのできる選手が必要な時期なんとちゃうかそれでうちの4番に対して あんたは何を出すつもりやまずは手付けとして一千万明日にでもうちの門に届けさせてもらうわおーそれだけやない今うちで教育しとる新人若い客層を狙って育てとった連中やいわば将来の一番バッター中とこがそいつらから好きなの何人でも持っていけマジマハン あんたが目つけたヒゾをこっちによこすとああそうこうし揃った将来間違いなしの連中やでいい、ええ、んですか敵にしを送るようなもんですううこっちは当面の売り上げが欲しいその代わりあんたんところには将来の売り上げを保証する別にそっちだけがとっする話をないでえ、これは n u l ペリや たたなるほどねあんたは顔に似合わず敵作らんとうまいことをってるらしいこれがマジマゴローのやり方っちゅうわけか交渉成立ってことでいいなええでしょう。ただあんたんとことうちはライバルや 今日みたいな俺は何をしてもらいました okay, 私のごう大りっちゅうことで ソラゴッソーサー。ほな。 <笑>いはいはいはいもしもし できたわ Christina, Christina, Christina, Christina, Christina, Christina, Christina, Christina,。じゃんじゃん。じゃジじゃら。じゃジじゃん。じゃジじゃジャンジャンジャンジャン Semmoinen laulu. Finland, zero points. <laughs> karaoke Bozo! Aaaaah! ピラーがたんびや r い。 はあ、シェプキルトコブサーキュープタート。 何やって 没有 Aseita. Ei ole pelkästään näköjään niinku hand to hand ja mano to mano, vaan myöskin aseilla huivataan.、Mm. Ketä tekee niitä myöhemmin? Yksipisparts Okei、okay, täällä voi teettää aseita Craftingia taas kerran No niin ja opetusta tietysti Pointti Jos オお待アマジマ、Aha、ーダリアマルオデセノモニアテユタカコロタリアルオデセノゾミノヒキノキナラヤママトトハナシャツイトルデシついイるで支配人が納得しても 俺らが納得するがによってうちのナンバーワンを引き抜くたえ、度こがストレないか<笑>あんたお客様は、神様やいうて客に土下座までするらしいやないか。おてとはか、セオルのテようか、なんか知らんが。 オキャなーマカミさん うちの店に来た客になら土下座でもするし、靴でもなめてるわ。せやけど、mm. 客やないなら話して。まして、喧嘩売りに来たチンピラなんぞ。<笑>俺が<笑>優しい<笑>と思うな。大層な口きけんのも今のうちや。かま、やってまい。 あらにゃおこ。強すぎる。なんなんやお前は。切りベールなんっぽや。<笑>お前ら仕返 し, ししたかったら店にこいや。客としてなら土下座でも何でもしたるわ。好きにせ。<笑>ただ。 その後どうなるか保証すんぞお客様は神様やからな。<音><音> Normi japanlainen talo. Eivät välttämättä panosta nimittäin hirveesti tuohon vanekaluihin tai sisätilään. Jos ei tää olis johtaja, niin tää olis aika lailla pohjalla. Tai ilmeisesti onkin pohjalla. 町や牢獄や俺が兵の外に出られんのはいつなんやろな兄弟フェリーああ Tämä on tuo veli. Kyllä.